六組目、続いては市原市からザクラウィズ千葉城大の皆さんです。 かつさの国りやってまいりままいししたザクラと申します本日は芝葉城大子さんと三味線の生演奏そして歌の生披露で演武させていただきますそれではどうぞよろしくお願い申し上げます人輝く町輝く 文化の香り高い町市原 思いは真っ直ぐさあ、声 か, からかにじゃない、叫べ you <laughs> 見に来てくださったすべてのお客様に精輩ありがとうございました